えー、皆さんこんにちは。えー、写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之です。えー、前回紹介したモザエアクロス2ですね。えー、ジンバルを使ってどういう風に撮影をしたらいいのかっていうのを今日は実践でお見せしたいと思います。でこんな感じでカバンに、えー、カメラバッグの中にそのカメラとかレンズを入れてここにジンバルをこういう風に差し込んでます。だいたいこういう風に固定しますね。でまあ、今日はですね、ちょっと一脚を持ってきてですね、 これを使ってこれとジンバルを使って撮影するとこともちょっとお見せしたいと思いますそれでは行ってみましょうベーシックな撮り方ですね前に歩くところを 後ろから追いかけて、すするっていうところを見てます<音楽>今お見せしたのが、ジンバル歩きっていうやつで、あの基本的な持ち方なんですけど。 こういうふうに縦に持つと、もう縦のブレを吸収で知ってくれないので、ちょっと斜めにするんですね。で、ちょっと斜めにして、するとこう、縦のブレを、ちゃんとキャンセルしてくれるようになります。で、膝を曲げて、なるべくこう、抜き足、差し足でこう、ゆっくり歩く。っていうのが、ジンバル歩きっていう、えー、撮影方法になります。これでこういうふうにですね、歩くとやっぱりブレちゃうので、 なるべくこう振動を与えないように歩くっていうのが基本的な撮影方法ですね次は自分が後ろに下がってモデルさんが前に進むっていうのをやってみますはいで行きますどうぞ ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウーウォーウォーウォーウとーウォーーー 25ぐらいにしますそれで。 な空間です、ね、っていうのは結構ジンバルの、えー、見せどころというかジンバル使ってるとすごく立体的に見えるのでねじゃあ撮ってみます、まあ、通常にこうまっすぐ歩くと思うの で, でこの時は、えー、全部ロックにするのをするですねパンもフィルトもロールも全部ロック真、まあ、正面を向いて撮るんです 全部フォローにして FPV モードってやつですね、まあ、全部フォローにしてもいいですし左を3回押せば FPV モードになりますこうするとこうぐにゃぐにゃ動くモードになりますじゃこれでやってみましょうかちょっと異次元な感じ 今度はですね、えーと、ちょっと場所を変えて、一脚に今つけてます。であの、インセプションモードにして、えっ、ー、と、360度回転させようと思うんですね。遅いかな ?70 ぐらいでいいかなで、えっ、ー、と、車の中からちょっと。 えー、始まってトリッキーな感じで撮るのをやってみたいと思いますはいじゃあやってみうてます抜行きます降りてそのまますぐますますぐらい このジンバルでいろいろ遊んでみましたけど、とりあえず撮影は以上になります。じゃあ、ここでせっかくなので自撮りモードで、はい、バリアングレキル液晶ションとこんうなう感じで撮れますから、えー、とりあえず今日の撮影は以上になります。えー、この後スタジオに戻します、えー。引き続き動画をお楽しみください。どうぞはい、えー、スタジオに戻ってまいりました。えー、いかがでしたでしょうか、えー、このモザーエアクロス2を使ってですね いろいろ撮ってみましたが、このジンバルの面白さ、魅力が伝わると非常に嬉しいです。ジンバルってね、どうしても最初はつきにくいイメージありますけど、そんな難しいもんじゃないよっていうところで考えてもらえば嬉しいかなと思いますね。さて、動画の中で補足説明、ちょっと3つほどあります。まず、撮影データがですね、 ちちょいちょいい出てきたたと思うんでですけど基本同じでしたよねであれは何かというと、えー、シャッタースピードが基本動画って、まあ、縛りがあるんですよフレームレートの兼ね合いでだからシャッタースピードは変えないことが多くってで F 値に関しては今回背景ぼかしたかったし今回のレンズこれ初めて使う時あのレンズですけども、まあ、このレンズをですねちょっと楽しみたかったっていうのもあって基本開放で撮ってました でそうなると、感度だけでこう暗さを調整することなんですけど、私はそこで基本的にこのバリアブル ND フィルターですね。可変 ND フィルターを使って明るさを調整していました。ですので、え基本これだけですね。を操作してたので、えほぼ撮影データが同じですよということになりました。えー、次に、ジンバル歩きの話ですね。 膝を柔らかくしましょうっていうのは言ってましたけど肘も柔らかくした方がよくってこう肘ががっちり固まってるとやっぱり、ね、衝撃を吸収しきれないんですよなので少しこう伸ばして、えー、肘をこう柔らかくするっていうのがいいみたいまあそ膝と肘をこう柔らかくして歩くことでより、えー、ブレを軽減することができますよということで膝にプラス肘もね、えー、注意をして、えー、持って 歩いいいててみて欲しいなという感じですね、えー、最後に3つ目ですね。まあ私ですね、正直動画に関してはまだまだ素人の息を出ません。まあ撮影経験がそれなりに豊富にあるので、えー、動画へのこうなんですかね、転換ができているっていうだけであって本当に動画上手かっていうとまた別問題というかまだまだだと思うんですよ。ただまあその、こう撮ってみてうわ、ダメだった。 このクリップもう使えないやじゃなくてここは写真と同じですね写真ではロー現像っていうのがありますけどやっぱりこうダメだったデータを救い出すっていう技術も大事だと思うんですよそれが動画編集だったりカラーグレーディングだったりすると思うんですねだからまあこう持って歩いててつまずいちゃったりとかある一瞬でカクンってなっちゃったとか えー、それがあるからもうかっこ悪いなダメだ使えねえやーじゃなくてそこを編集ポイントとしてその前をちょっとスローにしたりとか早送 り, 早送り気味にしたりとか、まあ、スピードランプって言うんですけどね、まあ、それをやるにはやっぱり、えー、とシャッタースピードとかちゃんと決めて撮らないといけないんですけど、まあ、そういったですね、えー、編集技術を磨くことで今まで使えなかったものも救い出してよりいい作品に。 仕上げることができるっていうのがあります。なので、まあ撮影技術と一緒に編集技術も学びましょうということをお伝えしたかったんですね。はい、以上三つになります。えー、最後に、この仕事を今回私に依頼してくれた健康トギナさんには本当にお礼を申し上げたいんです。この仕事を通じて私ジンバルの面白さっていうのを再確認することができました。 4月から、えー、こういう YouTuber という立場になってから自分を撮ることが増えたんですね。まあ今もそうですけど、三脚に立てて自分を撮る、えー、アクションカムカムとかを持ってこう自分を撮ると。まあ気軽にこう撮ることを求めていたんですけども、どうしてもこう、セッティングに時間がかかって、えー、ちょっと大きくかさばるジンバルはですね、 えー、そういった自分の撮影スタイルからはだんだんだんだん対象外になってきてたんですけども、まあ、今回この仕事の依頼をいただいてですね、えー、こジンバル1本で撮影をするというふうになった時にやっぱり今まで自分がこう勉強してきた動画撮影スキルがこう試される場面だなとも思いましたし、えー、何よりこのモザイアクロス2がですね本当に直感操作に優れていたのであのこう撮ってて。 あ、なんか、ここダメだったなって思っても、このね、直感操作のできるフォロースピードをこう操作できるっていうことで、その自分が今まで失敗していたところをかなり補えるんだなってことが分かったんですね。これすごい発見だったんです。はい。だから他のジンバルだと、それがメニュー深くに戻ってちょいちょい操作して、一回撮ってみないと分かんないとか、 スマホで接続してちょいちょい操作しないとできないとか、そういう一手間二手間かかることだったんですけど、このジンバルは違くて、こうやって撮りながら、あ、これ今こういう風にやったらいいなって、こう早くするとか、遅くするとか、それだけでも、だいぶ、えー、成功、撮影に成功することが劇的に増えたんですね。そういった、このモザイアクロス2っていうこのジンバルの、えー、おかげで私のその、 なんですかね、今までできなかったことっていうのも改善することができましたはいですのでまあ本当にね今回はいい経験させていただいたなと思います、えー、健康といなさん本当にどうもありがとうございましたでねこのジンバル、えー、ご存知の方も多いかと思うんですけどタイムラプスの機能はね結構すごいんですよ私の本業でもある、ね、タイムラプス撮影 をこの動画の話に交えて説明するっていうのはね、ちょっと時間が足りなすぎたんですね。タイムラプスの部分に関しては、えー、後日また、えー、機会を設けて紹介したいなと思っています。ちょっとなんかやることばっか増えて、追いつくのは大変なんですけどね。頑張ります。はい。はい。ということで、今回の動画は以上になります。えー、最後まで見ていただいてありがとうございました。 結論としてジンバルってめちゃめちゃ楽しいですはい、世界が広がります取れるものがぜひ、えー、気になってる方はトライしてみていただきたいなと思います、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけねーしたっけね<笑>もうちょっと早くしちゃうよ遅くもし ちゃうぞー。びっくりになりましたー。楽しいよね、これ本当ね。はい。クリクリがね。はい。ありがとうございました。